平成30年9月1日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇の来館者が1000万人を突破し、記念セレモニーが行われました。道の駅阿蘇は、平成17年に NPO 法人阿蘇田園空間博物館の総合案内所として完成。平成20年に道の駅阿蘇が開業し、阿蘇の特産品やお土産が販売され、 多くの観光客が訪れています。1000万人目の来館者となったのは、山口県から訪れた津村義よさんの家族で、阿蘇市長がベルを鳴らしてお祝いしました<音声>。特設会場で行われた記念セレモニーでは、楠玉が割られ、花束と阿蘇特産のヨーグルトやハムなど 計3万円相当のの記念品の目録が贈られました道の駅阿蘇の話では熊本地震後来館者が減少したものの昨年度は例年の8割ほどまでに回復しているということです。